はーっえっとねちょっと先ほど書いてみました構図<笑>簡単にですけどわかんないわかりづらいかなわかりづらいと思うんですけど、まあ、ざっとこんな感じであのーうん、見えないかな見えにくいかな 写しておきます、とりあえずあちょっと明かりつけてみますね見えが。あ さっきより見えやすくなりましたかねど う, なうどうかなちょっとね、わかりにくいかな<笑>、うん まあ、こんな感じです<笑>簡単にまだね、これで完成じゃないので、あの、ざっと、簡単にですね、うん、書いてみました。<笑>はい、以上です、とりあえず。 小姐啊